庭に実ったみかんの収穫をしようと思います。結構収穫できそうですね。向こうの方は柿も実ってます。 後で撮ってみましょう。回すんですかねどうやって撮るの切るのかな あ取れました2個。 れこれは何か切るものを持ってきたのがいいですね中断しますハサミを持ってきましたこれでカットしましょう切れないね なかなか難しい撮影しながら切るのはなかなか難しいですね じゃあ続けて取ってみましょうみかんかなり収穫できましたでももうちょっとあるんで頑張ります 今日ののみかんの収穫は約40個です。途中近所の奥様が通りを通ったので何個か差し上げましたまだ青いみかんはいくつか残しておきましたまた収穫します 収穫したみかんを食べてみます。うん。ちょっと酸っぱいかな。でもすごく美味しい。 また収穫が楽しみですそれでは次に甘柿の収穫をします甘柿を3個収穫しました収穫できたみかんをまず簡単に洗っていきたいと思います